医学研究所の研究員をしております、ついざきこうきが、スーラの最近のトピックという話をしたいと思います。えっ、ー、と、で、えー、簡単にあの自己紹介というか、キャリアというか、そういう話をしますと、もともと自分は、えー、東京理科大学の方で、えっ、ー、と、薬学部、薬学研究科の方で博士号を取ったんですけど、まあ、そこでは、ヒ、えー、モデル、 な生物種えーまあ、自分はあの緑の菌という菌の研究をしていたんですけど、えーまあ、その生き物で、えー、遺伝子の解釈ができるような、えーまあ、メッシュエンディッチメント解析という解析書を、えー、開発していて、まあ、それをアードのパッケージにしたりしていました2015年から、えー、現在の理科学研究所に移りまして、えーまあ、そこで シングルセールオミックスのラボだったので、そこで出てくるデータを解析したり、新しい解析手法だったり、データベースだったりを作って公開するということをやっていましたで。2019年からは JST 先駆けの方で採択されまして、シングルセールアーデンセックのデータに含まれる細胞間相互作用を検出するという問題に取り組んでいます。 まあ、それだと、まあ、並行して、まあ、テンソルという、ええー、数学的な枠組みに注目していて、まあ、これが、あの、いろんな複雑なデータ構造も統一的に解析できて便利だろうということで、ええー、まあ、ただ、アード言語では、テンソルの、ええー、アルゴリズムがいろいろ使えない部分があったので、まあ、そこを補うために自分でパッケージを作るといったことをやってきました。えー でえー、と今日、えー、紹介する、えー、スーラというのも、えー、アールのパッケージで、えー、サティージャというと、えー、有名な、えー、研究者の、えー、ラボが開発しているアードパッケージになりますで、えーと。スーラ入門みたいな話ではなくて、えー、今日はあの ス, スーラの最近の話トピックはどういうものがあるのかという、ワイト最先端の話を 紹介するので、えーとまあ、ちょっとあの基本的な説明が一部足りなかったりした場合は、まあ、質問していただけるとありがたいです。でえーとまあ、簡単にスーラとは何かっていうのを紹介した後に、うんえー、スーラーの最近のトピックで、まあ、いろんな解析のステップがあるんですけど各ステップごとにどういう議論が行われていて今現在デフォートでどういう計算が走っているのかっていうのを 一つ一つ紹介していきたいと思います。で、最後にまあ自分の予想も含めて、スーラがどう、今後どういうふうに開発が進んでいくのかっていうことについて話したいと思います。まず、スーラとは何かっていう話なんですけど、えっ、ー、と、なんか多分シングル性のデータを普段解析しているような方がまあ参加してるんじゃないかと思うんですけど、 えー、まあシングル性をミックスデータ解析をすると、まあ、分こん、このスーラーっていうツールを最初に使うんだと思うんですけど、あ多分一番使われているシングル性のツールだと思います。で、Python でスキャンパイっていうのがあるんですけど、そっちよりこっちの方がユーザー数は多いかなと思います。あとは、バイオコンダクターの R のパッケージを使って解析するっていう人もいるとは思います。 でえー、と使い方としては、こういうふうにこう R の関数がそのパッケージ内に用意されていて、それを順番に実行していくだけでデータ解析が進むっていうものになっています。まず、CreateSolarObject という関数を実行することによって、ユーザーの行列データをこの後の関数が 実行できるスーラーオブジェクトに変換します。で、その後にノーマライズデータっていう感想を実行することによって、えー、対数変換が行われます。まあ、あの遺伝子発現のデータっていうのは、なんかゼロ近辺にこうピークがあって、えー、こう発現の方にこう長い裾野があるようなデータになっているので、えー、一度こういう対数変換をすることによって、えー、もう少しこうな、な えっ、ー、と、正規分布っぽい分布に変換できるということで、えー、まあその後の解析の性能が上がるので、まあ、こういうことがやられます。あと、Find Variable Features っていうのが、えー、まあこれは Highly Variable Genes っていうんですけど、えー、まあ細胞ごとによくばらつくような発現量をピック、遺伝子をピックアップすることによって、まあ、その後の次元圧縮のこのクラスターごとの分かれやすさっていうのが、ま、あ 担保されるという処理になりますで、まあ、デフォルトでは2000遺伝子、ここで選ばれますで。その後にスケールデータという関数を実行すると、遺伝子ごとの標準化という操作が行われます。遺伝子ごとに平均を0、分散を1にする処理ですね。で、その後に、ラン PCA という関数で PCA が実行されます。えっ、ー、と、このラン PC を実行する こうするにあたって、その前のスケールデータっていうのは、えーまあ、必須な処理、えー、になります。でその後に FindNeighbors っていうのが、えー、細胞間の、えー、平均棒グラフ、まあ、なんか例えば K イコール5ってなってた場合、ある細胞から見て、えー、発現量のプロファイルが似ている順番でトップ5個を選んで、それらをエッジでつなぐっていうグラフを構築します。 でそういう、えー、細胞間の、えー、グラフを求めたら、ファインドクラスターズっていう関数を実行して、えー、グラフのクラスタリングを行います。でグラフ上で、まあ、なるべくこう固まっている部分っていうのを切り出して一つのクラスターにするという計算を行います。で、えー、とその後にラン・ UMAP とかラン・ TSNE みたいな、えー、次元圧縮法を適用することによって、 え、細胞を、え、こういう二次元の空間にマップします。でえっ、ー、と、プロットに関しては、えー、ィムプロットとか、えー、フィーチャープロットとか、えー、バイオディ i プロットとか、ドットプロットとか、なんか、なんとかプロットみたいな関数がいっぱい用意されていて、えー、まあユーザーはそれを使うと、まあこういう細胞の分布とか、遺伝子の、えー、発現量の、えー、ヒートマップとか、なんかそういう、えー、プロットを、えー、 出すことができるので、まあ、こういうふうにこう、えー、とドキュメントに従ってこう上から順番に実行するだけ で, もだけでまあ誰でもデータ解析が行えるっていうのが非常に優れたものになっていると思います。えー、まあ非常にユーザー数多くて、えー、GitHub のページを見てみるとわかるように、えー、スター数で言うと1600 あって、フォークは743回行われていて、フルディックも14回、一周建てられたのが188回で、リリース33回、76のえコントリビューターズがいるということで、非常にいろんな人がえ注目しているツールであることは間違いないと思います。CGI Open Science Grants というのにも選出されてまして、 CGI っていうのはえ、チャン・ザッカーバーグ・イニシアチブって言って、えー、ザッカーバーグはフェイスブック、フェイスブックのザッカーバーグですね。であの、その奥さんのプリッシャー・チャンさんっていうのがまあ中心になって、えーえー、進められている CGI っていうものを、まあ、お金出してくれる財団みたいなのがあるんですけど、まあ、そこで、えー、選ばれていて、えーで、このオープンサイエンス・グランツっていうのは、えー、他にもまあサイキット・ランとかナムパイとか、 そういうなんかオープンソースで進められている、えー、ソフトウェアに対してサポートしようという、えーまあ、取り組みになっています。なので、まあ、ここからお金が入っているので、結構その、まあ、大規模な開発ができているということになります。Vinet、えー、っていう、まあ、これはあ の, あのパッケージのドキュメントですね。 まあ、ビネットが22もあって、すごくいろんなことが今できるようになっています。えっ、ー、と、今回は、あの、まあ、これを全部一回読んだので、まあ、それをまあ共有しようかなということで話しています。でスーラー、えー、今バージョンがバージョン4まで進んでいて、各バージョンごとにネイチャーだったり、セル系の まあ論文に、えー、論文が出ているっていうので、えー、まあそれは詳細をまあもうちょっと説明すると、スーラーの、まあ初期のスーラーっていうのは、えー、空間再構築っていう解析を す, するための、えー、パッケージだったと思います。えっ、ー、と、まあ、インシーチューハイブリダイゼーションっていう、えー、まあ、なんていうか、えー、と空間上でどどの位置に 遺伝子が発現しているのかっていうのを画像ベースでこう調べる実験証とシングル性アネセックのデータを組み合わせることでまだ空間的な発現量が分かっていない遺伝子に関してもこのシングル性アネセックのデータと組み合わせることによって予測でそういったデータを作り出すことができるっていう解析をするためのツールだったんですけど まあなんかその後に PCA とか TSNA とかいろんな解析はもう全部スーラで、スーラ上で全部まとめてできるよっていう感じで、こう現在のような多目的なツールへと進んでいったっていう経緯があります。で、その後にバージョン2が、バージョン2のロムが2018年に出たんですけど、まあ3年後ですね。バージョン2の内容っていうのは、 複数のシングル性アネセックのデータを統合して解析するにはどうしたらいいかっていう話が中心でした。複数のシングル性アネセックっていうのは、例えば、えーまあ、バッチが違うとか、えっ、ー、と、今日実験して、まあ、明日また同じ実験するとか、まあ、そういうふうにするとこう、まあ、微妙にその実験条件がわずかでもこう違って、 とまあ、その違いがデータに現れてしまうんですけど、まあ、そういったバッチの違いが出るバッチエフェクトをどうやって取り除くかといったものや、えーまあ、何か主役を投与したとか遺伝子をノックアウトしたとか、まあ、そういう実験条件が違う、えー、似たようなデータをどうやって合体するかとか。あとは、えーまあ、なんか 10X プロミウムのような、えー、データと、まあ、スマートセック2とかそういう他の実験装置から出てきた データをどうやって合体するかとか、まあ、人とマウスのデータをどうやって向かったりするかとか、そういうものを、えーまあ、CCA というハドゴリズムで解析するということをここでは紹介していました。で、えー、とその後2019年は SURA のバージョン3の論文が出て、えーまあ、ちょっとあの詳細はまた後で話しますけど、まあ、ホライゾンタルなデータ統合、ダイアゴナルなデータ統合 に関して、えーえー、紹介していたというもので、えーまあ、なんかトピックとしては、えーまあ、ちょっとこれも後で説明しますけど、まあ、ムチュアル、えー・ニアレスト・ネイバーとか、アンカーとか、ラベル・テイとか、ジン・アクティビティ・マトリックスとか、なんかそういった話が中心になったのがバージョン3で、で最新のバージョン4の論文が去年出たんですが、 これはシングセルマルチオミックスのデータをどうやって解析するかっていうので、えっ、ー、と、ウェイ g h t e d n e a r e s っていうやり方とか、レシプロキャル PCA とかスーパーバイズド PCA とかそういうアルゴリズムがここでは使われました。はい。まあ順番に説明していこうかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、スラの最近のトピックなんですが、 えっ、ー、と、まず、前処理とか正規化とか今どういうことがやられているかっていうことなんですけど、シングルセール RDN セ設計に関しては、えー、まあ当初はその対数変換とか、えー、標準化とかそういうことがやられていて、あと細胞ごとの、えー、トータルの UMI のカウント、えー、まあサイズファクターというんですが、まあ、それの値で割るとか、 えー、いうのも、なんか、石化のステップで入ってたんですけど、まあ、現在はピアソン残差というものが良いとされていて、えー、まあこの ピ, ピアソン残差を正確に求めるためのフィッティングというのが行われていて、まあ、そのためのツールとして C トランスフォームというパッケージが今は使われています。 えっ、ー、と、パッケージとして、まあ、レシートランスフォームっていうのがあって、で、これを、ま、ロードして、で、ま、レシートランスフォームという関数を実行するんですけど、えー、ま、これが、えっ、ー、と、ノーマライズデータとか、スケールデータとか、ファインドバリアブルフィーチャーズとか、えー、ま、最初に、これまでやってきた、この3つの コ, コマンドの代わりになっていて、えっ、ー、と、まあ、現在はこれをやった方がいいっていうことになっています。あと、 えっ、ー、と、リグレースアウトしたい変数を指定することも可能っていうので、なんかあらかじめそのある影響がデータに含まれているっていう場合、まあ、その影響をデータから取り除きたいっていうことであれば、まあ、ここにまあその変数を指定しておけば、例えば、これはえーとミッドコンドリア由来の遺伝子発現が含まれている割合っていうので、パーセント MT っていうものがえここで計算されてるんですけど、 えー、とそのミトコンドリアの影響は取り除きたいということであれば、まあ、ここに変数名をしておくと、まあ、データからその分の発言量が、えー、引かれる、引かれた後の値が返ってくるというような処理になっています。えー、C トランスフォームが結構今使われてるっぽいんですけど、そのバージョン2っていうのも出ているみたいで。 c ートランスフォームのオプションで VST フレイバーってところで V2 というふうに指定すると、えー、まあその、えー、とバージョン2の計算が走ります。でまあ、ちょっと詳細はこの論文を読んでいただくと書かれているんですけど、59データセットでもの中の大規模なベンチマークによって、えー、まあこれまで使われてきたその対数変換とか、 トランスフォームのバージョン1とかそういった計算よりも、まあ、下流の解析の性能が高くなるということがここで示されているみたいです。で、えー、と入力が SC アタックセック、えーとまあ、オープンクローマチンを計測する技術ですね。で、SC、えー、アタックセックだった場合、まあ、どういう処理が行われるかということなんですけど、まあ、ちょっと経緯はわかんないんですけど、自然言語処理で使われているような手法が アタックセックだとよく使われているみたいで、えーまあ、TFIDF っていう、えー、計算で、えー、1回前処理が行われます。何、ま、と、あ、いうか、えーまあ、よりその値の、えー、大きい小さいメリハリが出るような処理ですね。でまあ、どういう経緯でこれが使われるようなになったのかちょっとよくわかんないんですけど、えーとまあ、それが使われています。 あとは、サイトセックっていう、えー、これはシングルセルマルチオミックスですね。えっ、ー、と、一つの細胞で、えー、遺伝子発現と、えー、あとマクタンパク質の量を同時に計測するっていうシングルセルマルチオミックスなんですけど、えー、サイトセックに関しては、あサイトセックの、えー、マクタンパク質側の前、えー、処理正規化はどうなっているのかっていうのは、 えー、ここに書かれていて、えー、とセンタードログレーシオ、えー、CLR 変換という処理が計算されているみたいです。えー、ここに数式書いてますけど、まあ、例えば、タンパク質が5種類あったとして、えー、5次元のベクトルがあったとして、でこの GX っていうのがそのベクトルで 数の基下、えー、平均で基下平均で1回割った後に対するトップっていうのがこの CLR 変換っていうもので、まあ、これもどういうキーでそれを使うようになったのかちょっとよくわかんないんですけどえっ、ー、とノーマライズデータ関数のノーマライゼーションメソッドで CLR って指定すると、まあ、この正規化が計算されるようになります、えー、ただまあこの CLR よりもっとこっちの方がいいんじゃないかみたいな正規化も提案されてまして、えっ、ー、と、今年出たばっかりの論文ですけど、空のドロップレット由来のバックグラウンドノイズを除去する DSB っていうなんか手法が出てきたみたいなので、この CLR の部分もまあ将来的にまあ、これがデファクトスタンダードになるとも限らないかなという印象です。 でその後に次元圧縮が行われます。えー、一番、一万遺伝子を計測した細胞っていうのは、一万、えー、次元空間にいるデータ点なんですけど、まあ、それを、えー、もっと扱いやすいように、PC で30次元まで落としたり、さらに人間が目で見えるように、二、えー、次元に、えー、遮影するということで、UMAP とか TSNE とかそういう 計算が実行されます。で、まあ、そういうのは、えー、こういう run.pca とか run.umap みたいな関数で実行されます。で、sci.attack.sec の場合は、えー、先ほどのその tf.idf の計算を数に当たって run.tf.idf っていうのを実行して、で、その後に run.svd っていうのを実行すると、えー、tf.idf の えー、値に対して SBD をすることになるので、まあ、そ, ういうその組み合わせはなんか自然言語処理でいう Latent Semantic Indexing LSI という手法に相当するんですけど、まあ、なんかそういうなんか自然言語処理的な解析をしたいがために、LAN-TFIDF みたいな関数が実装されています。でえーと アタック業界に関しては、なんか他にも、えー、レイテントディークレーアロケーション、LDA みたいな、えぇ、ー、まあ、トピックモデルとか、まぁ、あ、う、よく言うと思うんですけど、まあそういう、えー、自然言語処理分野の手法がなぜか適用事例が多くて、えっ、ー、と、普通に PCS のとどういう差が出るのかちょっと よ, よくわかんないんですけど、まあそういうことがよくやられています。まあなんかちょっとしたベンチマーク論文も去年出ているみたいですね。 で、えっ、ー、と、事件を落とした後に、次はまあクラスタリング、細胞のクラスタリングをします。えー、まず、スパインドネイバーズで、えー、グラフ、えっ、ー、と、景気棒グラフっていうのを計算するんですけど、えー、まあ正確に言うと、えー、シェアードニアレストネイバー、SNN っていう計算をしていて、えっ、ー、とまあ、ま、近しかった、ある、えー、まあ例えばこの黄色と赤の、 細胞同士の近さを見るときにいます。共通する、他にもグラフがあったとして、グラフ上につながっている細胞があったとして、共通するものがどのくらいあるかっていうのを見る計算になりますで。ここでグラフが計算された後に、グラフクラスタリングによってこの、こ, こ, はこの細胞たちが グループになっているみたいなのがこう切り出されます。そのアルゴイズムとしてローバインとかライデンとかそういうツールが前から使われていたんですけど、最近はスマートローカルムービング、SLM っていうアルゴイズムが実装されて使われているみたいです。で、クラスターまで特定できたら次はそのクラスターで特異的に発現する遺伝子は何かっていうのを まあ、デグを調べたいということになるんですけど、えー、スーラでいうと、ファインドマーカーズっていう関数を実行することになります。ファインドマーカーズで、えー、このアイデント1、アイデント2っていうので、こう、クラスターの、えー、ラベル名をここで指定して、この2群間で大きく変動した遺伝子を調べたいということを計算します。このデグの計算に関しては、バイオインフォで 散々いろんな手法が提案されてきているんですけど、えーまあ、スーラーの中でレフォートで実行される計算は、ウ、え、ィ、ー、ルク・コクソンの順位は検定になります。でただ、オプションでいろんなデグの手法が切り替えられるようになっていて、えーまあ、バルクのアデンセックでも使われる d セ s e c 2とか、あとまあマストっていうのがシングルセールで提案された手法かな。 あと普通に t 検定とかもあります。なので、まあ、好みの手法を使えばいいかなと思います。で、えー、っと、ウィルコックソンとか t 検定とか、まあ、大昔からある手法で、まあ、かなり古典的で、まあ、そういう手法を使うのは適切なのかと疑問に思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、少なくともその、えー、っと、まあ、シングル性の アベンステックのデータを集めて、網羅的に比較したベンチマークの研究を見る限りでは、ウィル・コクソンとか TKN というのは実はそんなに悪くなくて、シングルセルのデータのために作られたデグシフォーというのがいくつもあるんですけど、それとそんなに大差ないというか、むしろデータによってはこっちの方が良いような結果がいくつも出ていたりとかするので、 えっ、ー、と、まあ、僕的にも、ビルコックさんは別にわ、まあ、悪くないチョイスじゃないかなと思います。あの、ノンパラっていうのも良くて、えっ、ー、と、まあ、なんかシングル性のデータって、サンプル数がめちゃくちゃ1000とか1万とか大きい値なので、そういうデータに対して、パラメトリックな検定をすると、あの、ちょっとした違いでも、すごく過大評価されてしまいますし、まあ、ピーチがめちゃくちゃ小さくなりすぎて、えっ、ー、とゼ、ゼロの 0. いくつ、 まあえー、と先がずっとなんかゼロに な, るようになって、そのアンダーフローして、えー、と計算ができないというような現象も起きたりするので、まあ、ノンパラな手法だと、まあ、そういったところが緩和されて良いのかなというのは、えー、思います。で、ク、えー、ラスターごとに発現する遺伝子っていうのが特定できたら、まあ、それにより関連する えー、遺伝子の機能を調べたいっていうので、エンディッチメント解析っていうのが行われます。で、えっ、ー、と、スーラでも一応その計算をサポートする関数は実はあるみたいで、えっ、ー、と、まだそのビネットとかエグザンプルでもないんですけど、コードの中には書いてあって、なんか d e n r i c h a r d プロットみたいな、えー、関数が用意されていました。でこれ実体はそのエンディッチャーっていう えー、サーバーがあって、まあ、そこに投げるとエンディチメント解析をモラ的にやってくれるんですけど、でそれを R の、えー、パッケージがやってくれる、まあ、エンディッチ R っていうパッケージがあるんですけど、まあ、それにあのデータを投げてるだけみたいなんですけど、えーとまあ、まだ大々的に使われてる感じはないんですが、 まあなんかいち早くその機能を使って論文を書いた中国のチームがいるみたいで、その論文のフィギュを見る限りこういう感じの棒グラフが出てくるみたいです。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ、えー、と次はデータの統合ですね。えっ、ー、と、ホライゾンタルとかバーティカルとかダイアゴナルみたいな話があるんですけど、えっ、ー、と、まあ、例えばじゃあホライゾンタルなデータを どうやってスーラー統合するかっていう話で、例えば、シングル性のアデンセックのデータを1回計測して、また別バッチとしてえ同じように、同じサンプルからシングル性のアデンセックのデータを取った場合、行列がこう2枚発生するわけですね。1回えと計測した細胞というのは、細胞が壊されて中身のアデネが取り出されるので、 えっ、ー、と、まあ、別の細胞由来のアデネを今度は測ることになります。なのでこうう、こういうふうにこうデータがこう横方向に増えていくようなデータ構造になります。まあ、こういうのをホライゾンタルと言います。まあ、こういうのは、えー、シングルセールの ア, アデンセクで言うとバッチが違うとか、実験条件が違うとか、えー、検体が違うとか、そういったときにこういうデータ構造に な, なります。で、えー ーラーではこういったデータ構造をどうやって解析するかっていうところなんですけど、えー、バージョン2の論文にそれが書かれていて、カノニカルコディレーションアナリシスっていう、えー、CCA というアルゴリズムを使って、えー、その複数の行列を同じ空間に遮影するということを行います。例えばここで2次元にマップした場合、えーとまあ、こういうふうにこう 緑, 緑と赤の データで、はこういうういい共通空間にされれるっていうことが行われますでその計算はどういうふうにスーラでは行うかっていうと、1回そのデータをリストとして持っておいて、違う条件の行列とかは、リストで違う要素としてこう、リストの中に格納されていたとして、 でえー、各データごとに、えー、ノーマライズデータとかファインドバリアブルフィーチャーズみたいな前処理をしておいたし て, おいてで、その後にセレクトインテグレーションフィーチャーズっていう関数を実行すると、えー、その計算が走る、えー、らしいです。えっ、ー、と、一回、んあその後になんかファインドインテグレーションアンカーズとかインテグレートデータみたいな関数を え、実行するみたいですね。で、えっ、ー、と、一回そのインテグレーションっていうのを行った場合、行ったら、その後の、えっ、ー、と、共通の空間上でのデータに対して、えー、Umap とかクラスタリングっていうのを、えー、実行できるようになっています。えっ、ー、と、なんかアンカーっていうのがここで出てきてるんですけどち、ちょっとその話がここのバージョン3にも関係してくるんですが、えっ、ー、と、 ラベル転移っていう機能も、えー、スーラーは持っています。ラベルトランスファーですね。えー、例えば、えー、リファレンスとしてある、えー、細胞のシングル性のアデセクのデータがあったとして、えー、手元にクエリーデータとして、えー、ここに、ここではなんか色が色分けされていて、まあ、えー、細胞型が分かっているように見えますけど、 えっと、色が分かって、えっと、細胞型が分かってないデータが手元にクエリーとしてあったとして、これらをまず先ほどの CCA で共通次元に遮影します。で、その遮影先で、えリファレンス側のある細胞と一番近い細胞がクエリー側では何に相当するか、また逆にクエリー側の細胞から見て、 リファレンス側で一番ち近い、えー、細胞はどれかっていうのを、まあ、こう双方向に計算をします。で、えー、とお互いこの両思いでお互いこの一番近しいってなった、えー、関係性を Mutual Nearest Neighbor MNN っていうふうに呼んでいて、で、えー、とこの MNN の、えーまあ、つ, ながつながりを、まあ、アンカーと言っています。 で今、ディファレンス側で細胞型のラベルというのが与えられていて、色付けされているので、このアンカーを経由して、その細胞型の情報をクエリーにも渡すことができて、それがラベルトランスファーですね。このアンカー経由で色が流れ込んできて、クエリーの細胞型を推定することができるようになります。この双方向で、えっ、ー、と、 筋棒、金、え、棒、ー、を計算するっていうのが大事で、場合によってはクエリー、ディファレンス側にない細胞、クエリー側がある、持ってるかもしれないわけですね。例えばこの黒い細胞がそれで、まあ、こういうのは、この黒側から見て、えっ、ー、と、細筋棒の細胞を探すことはできるんですけど、ディファレンス側から見ると、この黒 と,、えー、と一番近い、えー 細胞っていうのがこう出てこないので、の両思いの関係性にならないので、まあ、そうすると、これはクエリー側でしかないですっていうのが判別できて、まあ、そういう、えーと、どの細胞型でもないっていう、えーまあ、ディジェクト領域っていうんですけど、まあ、そういうのを設定できるっていうのも、えー、このやり方の良いところかなと思います。この計算をする のに使われるのが FindTransferAnchors っていう関数と TransferDataAddMetadata っていう関数になります。えー、FindTransferAnchor がそのアンカーを計算するというところですねで。TransferData っていうのがそのアンカーを経由してクエリー側にラベルを渡すという計算を でただ、この、えー、MNN とかアンカーみたいな、この話は自体は別にスーラのチームが、えー、と見つけてきた話ではなくて、まあ、この話自体は2018年の Nature Biotech、えー、で、えー、ジョン・マリオニーらのチームがすで、えー、に提唱されて、提唱したもので、まあ、どっちかというとそのやり方をスーラでも実装したっていう、えー、ものになります。 あと、えー、あまり論文にはならなかったやり方として、レシプロキャル PCA という、ア、えード PCA というのがまた実装されていて、これはあの先ほどの CCA の計算を別のやり方にしたという話なんですけど、まあ、CCA というのはちょっと、えー、複数のデータを同時に扱わないといけない関係で、 この行列の数が増えると計算量が重くなるっていう問題もあるんですけど、この RPCA は最初に個々の行列で PCA をしてしまって、で、えっと、お互いに、例えば X1 と X2 という行列が2つあった場合、例えば UV、UV っていうのを各々分解しておいて、でステップ2で お, お互いの低次元空間に遮影するっていうことをやって、 でその後は、えー、先ほどと同様に MNN とかアンカーとかそういう計算が行われる。っていうので、えーまあ、より高速であるというメリットがあったり、えー、とあとはあまりにもそ共通しない細胞型が各々おのおの多い場合は、CCA よりも良い結果になるみたいな話があるみたいです。一応、この、えー、機能を使いたい場合は、 ドイ ン, インファインドインテグレーションアンカーズのところのリダクションオプションを r p c a にすると使えるみたいです。あとはバーティカル a l って、これはシングル性マルチオミックスみたいなデータ構造ですね。同じ細胞で RDNA とかエピゲノムとか遺伝子の変異とか、なんかそういう 違う分子種とか現象を同時に計測した場合、こういうふうに縦方向に伸びていく、えー、バーティカルなデータ構造になっていきます。まあ、こういったデータをどうやって解析していくのかっていうので、えー、とスーラーの、えー、バージョン4の論文がそこら辺に言及していて、まあ、主にサイトセックですね。アデネと、えー、タンパク質とで、まあ、各のデータがあるんですけど、 えー、各々のデータでまず、えー、細胞間の経営近傍のグラフっていうのを構築しておいて、まあ、その2つのグラフをマージしてなるべく RNA 的にもタンパク的にも、えー、似ているようなものを、えーえー、近しいと、えー、こに置く、えー、という<笑>ウェイテッド・ニアレスト・ネイバーという、えー、計算が、えー、行われているみたいです。 でこの計算は、えぇ、ー、find, マルチモーダルネイバーズっていうのが、まあその、wnn のグ、えー、ラフを計算するところ、あるみたいで、まあこれを使うと、えー、そういった計算ができるみたいです。えー、あと、これはちょっと難しい例で、えー、違う細胞の違う物質を測ろうとすると、まあこういうふうに対角方向にデータが増えていってしまって、 ダイアゴナルって言うんですけど、えー、まあ典型的なのがシングル性アネセックを測って、別の細胞でシングル性アタックセックのデータを取るとか、そういうのをどうやってお互い関連付けるんだっていう、えー、問題があるんですけど、まあ、現状やられているのは、えー、ジーンアクティビティマトリックスっていうのを計算するということが行われます。例えば遺伝子かける細胞でシングル性アネセックのデータがあって、で、対角の位置に えー、サンプルって書いちゃってるけど、まあ、細胞でもいいんですけど、ゲノムの、えー、ある区間ごとに、こう、瓶を切って、そこにリードがいくつマップされているのかっていうような値を細胞ごとに測った、まあ、ピゲノムのデータです、例えばシングル性アタックのデータっていうのがあった場合、一度この瓶という、まあ、次元が揃ってない ところを、ン、えー、の、えー、次元になるように、えー、変換をします。でなんかそ う, そういうことができるようにするために、まあえー、係数行列 t っていうのを、まあ、かけることに相当するんですけど、まあ、その都合の良い係数行列 t をかけると、えー、このビンっていう次元がジンの次元になるので、えー、そうすると、えー、ホライゾンタルなデータ構造になります。そうすると、まあ、通常に。 の解析と同じように CCA とかができるので、えーまあ、それでまあお互い関連付けて解析することができるっていうので、まあ、こういうそのエピゲノムのデータを変換して遺伝子ごとの情報にしたものをジ e n e Activity クスと呼んでいて、えー、とで、えー、問題なのは、じゃあこの係数行列 T はどうやって求めるのかっていうところなんですけど、えーとまあ、現状いろんなやり方が提案されていて、 まあ、一つの考えとしては、距離が近しいほどより関係性がありそうということで、ある遺伝子とあるゲノム上の区間の距離っていうのを事前に求めておいて、えっと、それがまあ遠くに行くに従って、このように減衰するような関数をえ定義しておいて、えっと、近しいところにあったえ瓶のリード、 っていうのを一つの遺伝子 の, このプロファイルとしてまとめるっていうような処理が行われます。で、スーラ3の場合は、えー、ある遺伝子の領域の上流、えー、2キロベースペアのピークを、えー、足し合わせるみたいなことをやっています。えっ、ー、と、あとはシグナックっていうのがスーラから派生したツールで、まあ、今連携ツールみたいになってるんですけど、そのシグナックの場合は、えー とまあ、なんかいろんなサンプルで、えー、調べて、その TS、原子の TSS とあるゲノムの区間で、まあ、より相関するペアだけを絞り込んで使うというようなこともやられているみたいです。で、ここら辺は Signac っていうパッケージで、まあえーと、他のパッケージに機能が、えー、出されていて。 シングセアタックセックに関わる機能は全部、このシグナックの方に移行したみたいです。なんでます、ま、すえっ、ー、と、シングセアタックセックの解析をしたい場合は、まあシグナックのベッ、s、えー、シグナックを別途インストールする必要があります。えー、っと、こ, こら辺はいいのかもしれない。このアクティの GeneActivity という関数が先ほどの GAM の計算を相当する部分で、 えっ、ー、と。これを行ったら、えアタックのデータが、え遺伝子の発現量行列のような形になるので、それ以降は、え PCA とかクラスタリングとか、そういうなんか、同様の処理を進めることができます。あとは、ね、え接動実験にも、えスーラーは対応していて、えー、ビネットにあったのは、 えっ、ー、と、クリスパーによる、えっ、ー、と、ノックアウトの実験っていうのを、のデータが、えー、紹介されていて、まあ、こういうのは全部、あの、ミックススケープっていう、えー、名前の関数で実装されていて、あ, あと、パータブなんとかみたいな関数が、えっ、ー、と、こういうことに関係しているんですけど、えっ、ー、とあ、なんか、あの、 フィッシャーの線形判別分析がここで試されていて、えっと、ノックアウトに関係するような特徴量だけをここで絞り込んで、えっと、このような次元圧縮っていうのが行われています。で、多分、えっと、ここら辺はそのうちミックススケープっていうパッケージとして、こう、外に出されるんじゃないかなっていうふうに予想しています。え、あとは、 えー、プラットフォームにもたくさん対応していて、えー、シングセドミックスで言うと、テンクスクロミウムとかスマートセック2とかセルセック2とかいろんな実験手法に対応してますし、えー、マルチモーダル、マルチオミックスのデータも、テンクス社が開発しているそのマルチオームキットとか、えー、今日ちょっと紹介したサイトセックとか、 いうのも対応してますし、あと空間トランスクリプト向け、この切片でどの位置にど の, どの遺伝子が発現しているのかみたいなのを調べる性能は、大きく分けるとシーケンスベースと画像ベースがあるんですけど、スライドセックとかビジウムとか、こういう有名どころも対応してますし、最近注目されているナノストリングみたいなものもツーラーは対応しているみたいです。 あとは、えー、オブジェクト変換も自由にできて、まあ、スーラーで解析しているけど、まあ、ちょっと Python で試したいものがあるってなった場合、まあ、なんかスキャンパイの方に移行することもできて、えー、まぁ、あえー、スキャンパイの中ではアンデータっていうのが、まあ、データに関わるオブジェクトなんですけど、まあ、それに変換できますし、まあ、バイオコンダクターでいうとシングルセドエクスペリメントっていうのがシングルセドミックスのデータのオブジェクトなんですけど、 まあ、それにも変換できますし、あと今日は紹介しないですけど、あデねベロシティっていう、次元圧縮上に矢印をえこう書いてベクトルバーとしてこう可視化できる解析があるんですけど、その解析をするにあたって、DOOM っていうファイルを出力する必要があるんですけど、実体はあの HDF5 ファイルみたいな、天文学とかで使われるようなデータ形式ですが、 このルームに変換するっていうのも、えー、できるようになっています。まあ、なのでまあ、スーラ以外でも何かしたいっていうことがあった場合、まあ、このオブジェクト変換でいろいろ試すことはできると思います、えー。あとは拡張ツールもいっぱい提案されていて、えー、例えば、まあ、スーラのオブジェクトのクラスを定義する。まあ、なんかその スーラのオブジェクトがどういう関数を、えー、実行できるかとか、えー、どういう、えー、スロットを持っていて、どういうデータを受け取ることができるかみたいないうのをすべて定義する、えー、のが、まあ、オブジェクト思考ではできるんですけど、まあ、そのオブジェクト思考自体はもう外のパッケージとして、えー、定義して、えー、スーラの外から追い出して、 まあ、そのオブジェスト指向だけのためのパッケージみたいになっているみたいです。まあ、ユーザーにはあんまり関係がないとは思うんですけど、まあ、スーラのクラスには何か新しく関数を定義したりとか、なんかそういうディベロッパーはもしかしたらこういうところをいじるかもしれません。あとは解析済みのスーラのデータというのがスーラデータというパッケージで公開されています。 まだそんなに登録件数は多くはないんですけど、まあ、20ぐらいですかね。えー、まあただよく使われているような PBMC みたいなのはここでサクッと手元に落とせるので、まあ、簡単に何か試したいという時などに非常に便利だと思います。あとはスーララッパーっていうパッケージが、これはデフォルトではスーラのオブジェクトに対応していないような他の えー、R とか Python のパッケージも、えー、この、えー、パッケージ内でラッパーを実装しているので、例えば、えー、スーラーに対してアーデネベロシティの計算をしたいとなった場合、えーと、C ベロの関数をラップして、アーでも使えるようにしたみたいな関数がこの中に実装されています。あと、えー、と擬似感の解析をしたいということで、モノクル3の 関数もラッパーになっていたりしますあとは、えー、スーラーディスクっていうのはこれはデータがかなり大規模になった時の話ですね。えーまあ、こういう、えー、と HDF5 ファイルで、まあ、スーラーに特化したフォーマットで H5 スーラーみたいなデータ形式を独自に定義しているみたいで、えーまあ、そのデータと、まあ、このデータはハードディスクに置かれていた状態なんですけど、まあ、そのデータとこう え、やり取りするっていうので、まあ、ロード H5 スーラーみたいな、え、関数が、え、実装されているみたいです。おそらくですが、えっと、データが大規模すぎてメモリーに乗らないっていうことで、ハードディスクにデータを置いたまま処理したいみたいな話なんじゃないかなと思います。こういうのをオンディスクの計算とか、アウトオブコアの計算とか、そういうふうに言います。え、あとは、アジムスっていうのが、 えー、まぁ、あ、GUI ですね。えっ、ー、と、Azimus っていうツールを使うと、えー、スーラーのオブジェクトがこういうふうに、えー、ウェブブラウザーで見ることができて、で、まあえっ、ー、と、細胞のブラウザーって他にもまあたくさんありますよね。えっ、ー、と、CellRanger 関連で言うと 10X の Loop とかいうツールもありますし、Human Cell Atlas で使われている g n x Cell とか ASAP とか、 えー、スコープとか、えー、あとなんか各プロジェクトの、えー、サイトの中でも、まあ、例えば HCA データポータルとか、えー、シングルセルエクスプレッションアトラスとか、なんかそういうところで細胞、えー、のブラウザーって独自に開発されてますけど、まあ、ちょっと そ, れそういったものと比べるとかなり簡素な印象ではあるんですけど、まあ、多分えぶ、ー、と、まあ、ここでなんか手元の データを読み呼び込むことができて、で、えっ、ー、と、多分その、このリファレンスのデータと手元のデータをこう統合して、えー、解析するっていうことをやりたいがために、こういうのを作ってるんじゃないかなと思います。え、あとは、えー、スーラの、その s a t ージ a のチーム以外で、まあ、サードパーティーで作られている拡張ツールでもたくさんありまして、 スーラーユーティーズっていうのが、例えば、えー、なんかスーラーのデータに対して、まあ、ちょっとしたその変更を加えたり、例えば 遺, 遺伝子の名前を変えたいとかいうふうなときに、リネームジーンズスーラーみたいな関数がこのパッケージ内で実装されていたりします。あとはスーラーの関数をもっと早く終わらせたいということで、並列化で書いたスーラーマズチコアみたいな パッケージも開発されていますあとはデータの前処理のところをタイディに行いたいっていうのでタイディースーラーっていうのも作られています。これ一回、えー、おととしの11月のバイオパッカソンで僕は紹介したことあるんですけど R の言語ではタイディーバースとかタイディーな処理っていうのがまあ流行ってまして え、なんでもこういうなんかパイプつなぎでこう、計算を終わらせたいっていうのがあって、まあそれを、え、やりたいんですけど、ただ一方でそのスーラーみたいな、えっと、まあパッケージはそのタイディに処理できない部分とかもあるので、まあデータのその加工部分はタイディにしつつ、えっと、最初から実装されているラ a n p c a とか、 ファインドクラスターズみたいな関数も活かせるために、えーまあ、その、えー、と間をつなぐような、えー、機能性を持たせたというのが、このタイディースーラーになります。はい。で、えー、っと、あと今後の、えー、スーラーの展開としては、まあ、今後どういう開発が行われるかなって、えー、ちょっと考えてみたんですが、えー、まあなんか新しい計測技術っていうのは、これからもどんどん出てくるわけで、 テンエックスプロミ u m が出たときは、ンエック x って関数が作られましたし、えー、ナノストリングが出たら、ロードナノストリングみたいな関数ができて、でそのプラットフォームが出力するで、えー、ファイル集合を読み込んで、えー、スーラに、えー、スーラーオブジェクトにできるみたいなところもパイプライン化されるっているので、 今後何か新しい計測技術が出たとしても、そういったことが行われるだろうなと思います。あとは、新しいプラスタリングとか次元圧縮とかそういうのが出てきたら、まあ、それもスーラーは取り込むだろうなと思います。例えば、Umap を実行する欄 Umap の中で、デンスマップというのが実装されていて、これはえと密度分布の求められる Umap みたいなものなんですけど、 まあ、そういうのもえ す,、まあ、すぐに取り込みましたし、あとはまあスーラのチームじゃないところでえもうな行われている議論みたいなのも今後は今後も取り組 ん, 取り込んでいくだろうなと思っていて、例えばデグはビル・コクソンでいいとか、MNN とかアンカーとか、そういうのってあの他の論文が最初に見つけてきたことですけど、あ, あとクラスタリングはそのグラフ上のクラスタリングがいいっていことでローバインがいいとか、あそういうのも 最初にドロップセックの論文が言った話なんですけど、まあ、そういったものも、まあ、スーラ自体もなんかみんなが使う共通のプラットフォームみたいになっているので、そのプラットフォーム上でみんながすぐ試せるようにするということで、まあ、スーラはいろいろ取 り, 取り組んでいくだろうなと思います。あとはシングル性の大規模プロジェクトっていうのがいろいろ走っているので、まあ、そういうデータと自由に 連携したいみたいな話もあるでしょうし、解析済みのスーラのファイルを提供する、もっとデータベース化を進めていくみたいな話も多分あると思います。でちょっとスーラ、可視化、特にインタラクティブな細胞のブラウザーみたいなのがちょっと弱いかなっていう気がしているので、まあ、他の外部のツールと連携するとか、または自分たちのところで開発を頑張るみたいな方向性はあるかもしれません。 あと、拡張ツールで言うと、えーまあ、シグナックのダイアゴナルなデータ統合はちょっと精度がだいぶ怪しいところがあるので、ここら辺はもうちょっと進むんじゃないかなという気がしているのと、まあ、スーラがやってない分野もあって、えー、例えば、えっ、ー、と、細胞間相互作用の検出とか、えーまあ、空間データ扱うからなんかやりそうな感じはするんですけど、えーまあ、意外にそこら辺は手出してないですし、 あと、発言データは使うんですけど、DNA の変異のデータとかは全然やらないですね、スーラーは。ええー、だからコピーナンバーバリエーションとか EQTL みたいなところは、まあ、今後やるのかちょっとよくわかんないですけど、まあ、やるかもしれないっていうのと、えー、あと、なんかスキャンパイで、Python で解析したいっていう人もいると思うんですけど、まあ、多分そのモチベーションの一つは、 パイソンなんて機械学習が強いということで、まあ、ディープラーニングとか、えー、サーキットランのモデルでもいいんですけどな、何かいろんなモデルを試したいっていうような時に、えっ、ー、と、パイソンで解析したいというモチベーションも出てくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あれでその方向性でやる場合は、まあ、タイディーモデルズっていうのが、まあ、最近は出てきたので、まあ、そういうのと連携していきますみたいな話もあるかもしれません。 まあ、とはいえ、えっ、ー、と、スーラのバージョン5出るとしたら、えー、どういう話になるのかっていうことで、まあ、大本命は多分この話で、えー、次はモディキュラーブリッジみたいなことを言うんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、まあ、すでにバイオアーカイブには、えぇ、ー、まあ、原稿が載っているんですけど、えー、なんか、もう、シングル性マルチオミックスのデータがだいぶ、だいぶでもないですけど、まあ、少しずつ普及しているので、 えー、同じ細胞のアデネとアタック、えー、アデネとアットタグ、まあチップみたいなやつと、アデネとトバイスサルファイト、アデネと膜、えー、タンパクルみたいなものを同時に測ることができているので、まあえー、この二つの情報、えー、関係性がもうここでつながっているので、でし、と、えー、アデネの情報の、えー、メリットっていうのは、えーまあ、遺伝子、 ごとの、えー、情報なので、えーまあ、なんか遺伝子に関わる他の、えー、と研究の、えー、結果っていうのが、まあ、知見っていうのは、えー、すぐに分かるわけですね。この遺伝子が発現してるから、この細胞はきっと、えー、T, T 細胞だろうみたいなのが、まあまあ、そんなにスムーズではないですけど、分、まあ、かるので、まあ、細胞型がすぐに特定しやすいっていうのは、こ, うこの シングル性アネセックのデータのメリットだと思います。なので、えっ、ー、と、えー、クエリーとして、えー、例えばアタックのデータしか持っていなかったとしても、このブリッジ経由で、このデータをこう、つなぎ合わせることができるので、えっ、ー、と、この、えー、アタックのこの細胞はきっと何々細胞だろうみたいなのを後から推定できるだろうということで、まあ、ここら辺のつながりを の解析を強化したいんだろうなと思います。はい、ええー、まとめですが、えー、スーラーで各解析のステップで、えーまあ、地道なアップデートが続いています。まあ、データの大規模化にも、まあ、取り組んでいますね。まあ、景気棒とか、えー、オンディスクの処理とか。で、まあ、メインテーマは多分データの統合っていうので、ホライゾンタルとかバーティカルとかいろんな データ構造にも対応していっています。で、えっ、ー、と、他の論文で提案された仕様とかもいろいろ取り込んでいて、まあ、そういうのもあってかなり規模がでかくなっています。こんな、まあ、これだけ規模が大きくなって仕様が大きいので、まあ、バージョンが違うと中の計算もかなり変わりうるので、 まあ、今後、そのスーラを使っていくときに、バージョンいくつのスーラを使っているというのは常に意識する必要があるとは思います。一応読んでいくと、パックセックの解析はスーラの一部ではなく、シグナックという別パッケージとしてリリースされていると理解していたのですが、違いま す, です、ね。違いますかあ、そうです。そうですね。はい。そういう説明をしました。でシグナックとは別に、スーラ内でも、 シングセルアタックセックの解析ができる仕様になっているのでしょうか。えっ、ー、と、あ、なるほど。えっ、ー、と、もともと多分アタックの解析はスーラでやろうとしていて、なんか run tfidf みたいな関数もスーラ内で最初実装されていたんですけど、えっ、ー、と、バージョンが上がるにつれて、 廃止して、スラ内では廃止して、シグナックの方に、のみその関数を持たせるようなことをしているので、えっ、ー、と、まあ、バージョンにもよるとは思いますけど、アタックの解析はシグナックでやるっていうのがもう、あの、今の、えっと、デフォルトの流れだと思います。